この間お会い し, したときお姉さんの前だと言いにくいのかなって。<sanitizer> <switches> <ス PP subscribers> Ah, eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Lo sospeché desde un principio. d e qué estás hablando, Alan? ¿Qué? Pero, si tú estás mucho más linda que tu hermana. Eso es verdad. Eso es verdad. Si a l u i e n está ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? í s a s u s í ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? í ゲジョンさん、お願いします。ああ、ごめんこれを使えば、いし代はかかりません。かがだ、cabrón! いって、コジョーさん。これって、コジョこれって、コジョーさんこれ、コ、pues、ー、sí, no no、はい、サイズが合うかどうかですが。ああ、サイズが合うかどうかですが。ああ、サイが合うどうでさん、できましたどうでしょう<笑> セマモ、セマモ、ラニナ、セマ…イベントでダンスをしてた人たちはどうやってたんだろうおっ、け、oh, oh, b u な n a pregunta、めんビーホルダーけ rayos e こんなに変わるんですね、oh、私のサイズもあるけ b u な n a n o t これいいですよこの値段で体系補正ができるなんてエク c レン e n t e したサ o está s a l i あとはビッグですね頭周りのサイズ、測ってもいいでしょうかえいカツエラニー シンジュー ¡Ay, si ¿sí、es romántico el asunto! ¡Ichonitoló! ¡Ole, d a p o d r í a s e r ese sacrificio?